今回は下腹を使うレッグレイズという腹筋の初級者や中級者でも簡単にお腹に効かすことができるあぐらを組んだレッグレイズを紹介していきますたったの30秒です動画を見ながら一緒にやってみてくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回ですね、下腹を使うレッグレイズなんですけども、下腹気になるけど腹筋は弱い。寝た状態で腰に隙間ができてしまう。そういった方は、普通にレッグレイズやってしまっても、なかなか腹筋に効かせられないんです。今回は、初級、中級、上級と3種目紹介していきます。自分のレベルに合うものをやってみてください。レッグレイズをするメリットとしては、普通に上体を起こす腹筋、クランチャー、シトっていうのは、あんまりやりすぎてしまうと、どうしても猫背になったり、腹筋と背筋のバランスによ よってはお腹が出やすすくなることもあります今回は下腹の腹筋をしっかり使うことによって姿勢の改善、反り腰の改善することができますのでお腹をまませたたいいよよ猫背や反りり腰改善したいよって方方ににはおすすすめな方法にな法腹筋と違ってレグレーズのいいところは首や腰を痛めにくいというところになりますそして普通の状態を起こすやつは意外とお腹が疲れてくるにつれて力が逃げてしまうんですというのも回数をこなしていくにつれて腹筋弱ってきますよね 頑ってくるのに初めて同じように頑張っておきようそう思った時点で首や胸足いろんなところに力が逃げてしまってますその点レッグレーズというのは力みにくいのでお腹をしっかりゆっくり効かすことができます3種目ありますので一緒にやってみてくださいそれでは紹介します通常レッグレーズというと寝たままで足を伸ばして足をゆっくり下げて下腹の腹筋を使いながら足を戻すやり方になるんですけどもこの時に腰に隙間ができて足が伸びてしまう そうなるとお腹の力がもう逃げてしまってますそして腹筋弱い人の多くは足を下げると上半身が持ってかれるそうなるとうまくお腹が引き伸ばされなくて使われにくいので今回は両足で行うと重たくなりすぎるのであぐらを組みます寝転がってこれで30秒ずつ各足を行いますあぐら組んで足を浮かせて戻すだけです これだけでも、あぐらを組んでいるので、足に負荷をかけられています。お腹にしっかり効かすことができます。ここでポイントなんですが、足を上げるときに、つま先で足を浮かせない。こんな感じで、ペタッとした足で、膝を抱える感じです。こうではなく、こうです。これを30秒ずつ、腰を床につけた状態で行ってください。それでは、いきます。スタート。 足を上げる際に腰を丸めるイメージです。しっかり腰を床につけてください。お腹力入ってるかわからないよって方はね、お腹を押しながら足を動かしてみてください。お腹が硬くなってれば OK です。少しです。はい OK 反対行きます。スタート。 しっかりね腰を丸めておへそを自分のこっちの方にねおへそ向ける感じで上の足でしっかり押さえてくださいお腹力入ってますかよしオッケー今度中級編は フランチの足の状態から足を叩いていきます。行きましょう。スタート。しっかりね、腰をつけて、腰を丸めるイメージです。ちょっとお尻がね、ストレッチされると思いますが、しっかり腰を丸めて、下腹使ってください。 くださいあ少 し, ですしっかりね腰が伸ばされるだけでもね反り腰改善になりますよーし OK さあ反対ですスタート腰とかねお尻が硬い人は腹筋使ってる感じよりもストレッチされてる感じの方が感覚があるかもしれませんが お今触るとわかります。力入ってます。しっかり腰を丸めてね。もう少しです。はい、OK です。はい、最後上級編は足を組んで足を伸ばします。できればつま先を上げた方がストレッチもできますので、腰痛くない方はつま先を上げてこのまま。 足をできるだけ手前に寄した状態でキープ今度は動かずにキープですできるだけお尻をね上げる感じでやってくださいスタートこの状態でキープ結構つらいですからね頑張ってくださいもしストレッチされすぎて痛いよって方はちょっとなら膝曲げてもいいですでもできるだけ抱えてくださいお腹がプルプルしてれば効いてます だだんだんね向こうにいっちゃうんでしっかり抱えてくださいあと少しよーしオッケーさあ反対ですラストつま先上げてできるだけ抱えていきますスタート気持ち斜め上にね足を向ける感じです聞くどうですか皆さん聞いてますか しっかり、ね、おへそ自分の顔の方向けてくださいつま先しっかり上げてふうふうよーしオッケーあは腹筋が熱くなった お疲れ様でした。今の3種目。とっても簡単ですよね。両足でやってしまうと、どうしてもお腹に効かせられないよーって方はね、今回みたいなやり方がおすすめです。通常のレッグレイズよりも少し負荷が軽くなってね、腹筋ある方はちょっと楽だったかもしれませんが、初級者、中級者の方は、こういう感じで腹筋を行ってください。しっかり腰を丸める、お尻を伸ばす、腹筋、下腹の方を使う。この3つがうまくできると、反り腰の改善、猫背の改善ができてきますんで、いつもね、お腹気になって、上半身ばっかり しっかり動かしてたよーって方はね、たまには足の方もまたね動画を見ながら動かしてみてください。頑張ってやってみたよ。簡単によく聞いたよって方は良かったらグッドボタンやコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらって良かったらフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。<音楽>